やばいなんかそんな<笑>今日はありがとう。<笑>これだ 少量チャンネルのりょうでーす。えー 今、どこに来ているかというと、僕たちがですね、パートナーシップ先生をして、まる2周年ということで、今回は、翔太と僕で、都内のホテルに予約をしてきているんですけれども、今、翔太とは別行動をしてて、僕はある準備のために先にホテルに来て、この動画を撮っています。で、翔ちゃんはですね、泊まりに行くっていうのは知ってるんですけれども、どこに泊まるっていうとかは知らなくて、まあ、内緒にしてるんですけれども、後で翔ちゃんをびっくりさせたい。 と思います。では、今日も一日楽しんでいきたいと思いまーす。終了。お祝いしてくれました。あ, ー、えー、ありがとうございます。 はい、というわけで翔太を連れてきましたまだ見れてないのいやちょっとねいいよーほんとうん、じゃいいうん、怖い怖いじゃ目開けてわあすごいえー、すごい <笑>すごいじゃんあれれ、出てるラインモーリッチ見えるうん綺麗だね綺麗だよね見えるかなフジテレビ見えないかなあ若干映ってるめっちゃいいよ、うん、えー、ありがとう<笑>これもすごいねセカンドアニバーサリーって書いてるそう嬉しいな用意してもらいました ー, あー嬉しい、ありがとうあと、シャンパンうんこれ、ハンしようかうんひょうに、ん、ょうん あ、美味しいうーん、うん、うまいね決して、おそらくえ、じゃあまず、うん、これ外そうかな、うん、外させていただきます。ありがとうございます嬉しいな、はい、あ、こう、ね。おかめでございますあ、いいじゃん、好き好きそういうのありがとう、えー、えいいの、うん、ありがとうあ、ごめんね、落とした食べてみよういただきます いただきますきま す, すごいねおしゃんない<笑>、うん<笑>うん、おいしいおいしい、うん、なんかねあれだ な, なんかちょっとラム酒っぽいのがうん、うん、柑橘系のオレンジっぽい味するね、うんうん、おいしい、うん、すごくおいしいなんか甘さ控えめ、うん、そうだねうわめっちゃおいしいこれ上ムースだなうんうーんあーよかったうんうん枯、うん、れてよかったね本当にちょっと心配したよね だってもうすごくないなんか後ろもねえすごい綺麗に入ってるよね映、ね、ってるよねいいねこういうの住みたいな、うん、いやあいいねうんちょっと夢だよねで今回ねホテル選びをするときに、うん、隅田川の方の部屋か、うん、この海側の部屋かっていう選択肢があって、うんうん、東京タワーを見ながらっていうのもいいなと思ったんだけど、うんうん、こう、海を見ながらうそうだねいいなと思ってこっち側にしてみたありがとう いやー美味しい本当にこのケーキでもさちょっと憧れるじゃんそのホテルの部屋でさ、うんそうだね、こういう、うん、<笑><笑>結構さ、うん、お腹いっぱい食べてきたけどさ、うん、食べれるね全然食べれるうん、うん<笑>うん、優雅ハムぐらいに、うん ええ、3年目3年目どうしようね今年今年はど う, しどうしていこうかねうそうねなんかやりたいこととかあるやりたいことはいっぱいあるし、うん、えー、いっぱいあるよそれは YouTube のこともそうだし、うん、なんか2人でやっていきたいこともたくさんあるしうん、うん、<笑>ある でも来年はさ、また、どこかしらに旅行とかね。そうだ、ん、ね。もう行きたいよね。うん、国内もそうだし、うん、海外もそうだし、うん。でもそう考えるとさ、なんかすごい夢があるよね、うん。一緒にさ、なんかまだまだこれから行けるところたくさんあるじゃん。うん。全然あるよ。うん。うん、楽しい。もちろん。毎年一回くらいね。だね。うん。もしかしたらね、YouTube でさ、いろんなところ行けるようになってるかもしれないし。<笑>そうだね。うん。だやっぱり毎年毎年どんどん、 見てくれてる人たちがどんどんまあ増えてい、うん、ってくれているから来年とかはもっと見てもらえる応援してくれる人がもっと増えてる、うん、と思うし、うんうん、でもほんと嬉しいよね今回もさ2周年っていうことでさ、うん、いろいろメッセージもらったりとかさ、ね、プレゼント送ってもらったりとかしてさ、うん ううすごい絵じゃん。いやー、本当にね、うん、なんかもうわかんないここ。うちのの動画でさ、こういう絵を撮ることが、本当だよね。あるっていうのが、本当だよね。もうわかんないわよ、ちょっと。<笑><笑><笑><笑><笑>でもやっぱ毎年こういうふうに、ちょっとさ、いいところで泊まれたらいいよね。うんうん、そうだね、うんうん。でもなかなかさ、こういう機会もないじゃん。都内のさ、ホテルに泊まるっていう機会もないから、まあいい機会。 じゃ、あいい機会、ね。でいや、全然、なんか都内のホテル、全然、いいとこいっぱいあるしね、うん、うん。終了。いや、あの、うん。実はちょっとさ、何。手紙をね。<笑>用意してて、それをね。そうなの、読んでいこうかなと。うん、思いますうーん。恥ずかしいんだけど。はい。<笑><笑><笑>こうやって、手紙を書くのは、初めてだね。 何から書けばいいかわからないけどうととと会った時のことを話そうと思います確かうと初めて会った時は22歳の時だったと思う俺は多分その時は一生懸命仕事している時で正直最初はうに対して興味はなかったと思う<笑><笑>それまで僕はその 10代の時に学校を辞めたりとかそれから一人暮らしを始めたりして、うんまあ、強い気持ちで生きていかなきゃいけなかったから、うん、正直もう人にはほとんど興味なかったと思うの、うん、<笑><笑>それこそ10代の時とかは、まあ、付き合ってた人にその浮気とかされたりしたから、うん、<笑>今仕事誰もいらないと思ってた、うん、でも 何度も優しくされたり人を信じてもいいと思わせてくれたのは亮だったやばい泣きそうなっとがって強気でいった俺を優しくしてくれたのは亮だった<笑>こんな俺を好きになってくれたのは亮だっただからずっとずっと一緒にいてね 今日ありがとうめっちゃない。 <ス><ス><ス><ス><笑>まさか、<ス><ス>ああ、流されハハ<ス><ス><ス><ス>まさか手紙準備してると思ってなかったか<ス><ス>はいありがとうありがとうあり大しよう<ス> いや、なかなかないよね、うん、こんな幸せなことうんう<笑>うん、うん、まあ僕の中の人生の中で、うん、早い段階で寮に出会えたのは結構自分の中で大きかったですし、うん、多分それまでの人生が180度変わったと思うへえ漁に出会えてよかった はあしんみりあししみよかったまた明日もね 一、うん、日休みだから、うん、楽しもん、ね、うん、よかった、うんうん、ありがとう、うんうんうん、じゃあて私あの素敵な素敵な、えー、っと結婚記念日になれたと思いますはい、うん、よかったありがとうございますいや本当こちらこそ<笑>これからもよろしくお願いします I don't like so much.